サポートみさんんこにちは NV のです今回は NVDA 実践講座第1 第14回となります。第14回では NVDA による Firefox についてテーブルのナビゲーションとホーム入力の方法について説明します。まずテーブルについてですがテーブルとは言い換えると表のことです。つまり何行何列。 といったマス目のような形で表されたデータの集まりまたはデータのレイアウトのことを言いますウェブコンテンツでは番組表とか時刻表その他多くの場面でテーブルレイアウトの形式が扱われています NVDA では このテーブルナビゲーションについて NVDA コマンドで行や列の上下関係左右関係を確認することができるようになっています一方ホームの方ですけども例えば Google や Yahoo といった検索エンジンでの検索文字入力のところや経験のある方は掲示板の書き込み その他よくラジオやテレビ番組でメールによる投稿ができるようになっていたりホームページを使って自分で文字を書き込んで検索したり実際に投稿したりするような部分 Web コンテンツの部分をホームと呼んでいますこのホームの中では文字入力できる部分があったり自分の年齢を選択する ところがあったり、住所であれば都道府県を選ぶところがあったりその他性別を選ぶところがあったりといろいろな種類の入力項目がありますこのような入力項目にアクセスできる方式が NVDA コマンドで用意されていますそれではデモンストレーションを行っていきます 今回は実験的な試みで NVDA の音声の音色を変更させていただいています使っている音声は基本的にはボーカライザーという有料の音声エンジンとなりますではずっと続けている方法でまず Firefox を起動させたいと思います Windows キーを押しますスタートメニュー 検索ボックスエディットプログラムとファイルの検索空ファイヤーと入れます F 項目 IR プログラムグループオープン Mozilla Firefox. は o z i l ファイ i フォックスと読み上げられたところで Enter ーキーを押しますタスクバー Mo、Mozilla. アラートこのメッセージを閉じますボタンにのに。 今、Firefox のスタートページが表示されています。このスタートページは Firefox のインストール直後の初期状態で最初に開かれるページとなります。実は、この部分はもうすでにホーム入力の一部になっているわけですけども、まあ、とりあえず置いておいて、先にテーブルのナビゲーションの方を行っていきます。通例になりましたが、 NV サポートのホームページを使っていきたいと思いますではキーワードで NV サポートと入れます NV スペース SUPPORT 入力が終わったら Enter キーを押します m o z illaFirefox スタートページドキュメントリスト9項目リンクプラス3グーグルの検索結果が表示されています見出しジャンプ機能を使って検索結果を確認していきますリスト終了検索ランドマーク、Google、画像リンク、Google、ホームへ見出しレベル1メインランドマーク検索結果見出しレベル2リスト7項目 M、リンクレベル1つ目の検索結果にフロントページ NV サポートが出てきました見出しのジャンプの仕方についてはこの実践講座の第11回などをご参照くださいではここで Enter キーを押しますリンクスタートページマイナススタートページドキュメント使用中 htp://www.google.co.jp://urlsa=t and rct=jq=s and sr=s and source==web and cd=1 and vet==0cc4qfja and url==htdp:/3a=2f=2fwwfrontpage:mdash/nv support: ドキュメント使用中 link.alt plus shift plus two:contents に飛ぶ縦線 link.alt plus shift plus six: ナビゲーションに飛ぶ NV サポートのフロントページ、まあ、トップページですね、が表示されました。今、Enter キーを押した後に、いろいろなことを読んでいましたけども、基本的にはすぐにページの読み込みは終わることが多いです。読み上げが行われているときに、止めたいときにはコントロールキーや Shift キーを使うということですね。では、この フロントページ NV サポートのところでテーブルがあるかどうかまず確認したいと思いますテーブルがあるかの確認いかえるとテーブル表へのジャンプはアルファベットの t テーブルの t となりますでは t を押しますテーブル31行3列のテーブルコンテンツ一覧31行のテーブル 三列のようなアナウンスがあったと思います。つまり、縦に31個、横に3個のマスで作られた表があります。もう一度 t を押すとどうでしょう。次のテーブルがありません。次のテーブルがありませんと読み上げます。逆方向への、上方向へのテーブルがあるかどうか、まあ、おそらくないということは、 今やった中でも予測がついているかもしれませんがシフトを押しながら T を押ししながががらままます前前ののテテーーブブルルあありりせせんんこのシフトの組み合わせについては11回以降の「実践講座」で説明していますので復習される方はそちらを参照されてくださいではこのページの中には結果的にはテーブルが一つしかないことがわかりますそして このテーブルの中には縦31項目横3項目で作られた表であることがわかります表にたどり着いたらどういうふうにこの中身を確認するかですが基本的には上下矢印キーや左右矢印キーで確認できるようになっています次のテーブルがあります 前のテーブルがありません。今 T と Shift T を押して確実に今テーブルの中にいることがわかります。下矢印キーを押します。一行一列変更日付。一行一列変更日付ですね。さらに下矢印キーを押します。二列タイトル。二列タイトルですね。 さらに下矢印キーを押します三列説 明, 説明三列説明と言いますとなるとこの表は左からに一列変更日付変更日付二列タイトルタイトル三列説明説明というふうに並んでいることがわかります右矢印キーを例えば押すと明かりの名特徴説の説 1文字ずつの確認ができるようになっています基本的にはテーブルの中でも矢印キーの操作は他と変わらないことが分かりますでもテーブルの中を一つ一つのマス、まあ、よく Excel なんかで呼ばれる言い方はセルと言いますけどもセルを一つ一つ移動する場合にこのように 左右の矢印キーや上下矢印キーだけで確認するのは若干面倒なこともあるしまたセルの上下左右のデータの関連性を把握するのにも難しいところがありますそこでテーブルナビゲーションにおける NVDA コマンドについては Alt キーと Ctrl キーを組み合わせて上下左右矢印キーを使って セル間の移動ができるようになっていますでは Alt キーと Ctrl キーを押しながら右矢印キーを押してみましょうかテーブルの端説明テーブルの端説明と言いますでは Alt キー、Ctrl キーを押しながら左矢印キーを押します2列タイトル 2列タイトル。さらに、Alt コントロールを押しながら、左矢印キーを押すと、1列変更日付。変更日付ですね。横のマス目を1個ずつ、左や右に、セル単位で移動していることがわかりますでしょうか。ここから、Alt コントロールを押しながら、下矢印キーを押します。 二行二千十三マイナス十マイナスゼロ七。二千十三マイナス十マイナスゼロ七というこれは日付ですね。という日付が表示されています。ここからオルトコントロールの右矢印キーを押すとタイトルに別リンク今更聞けない。iPhone の音声読み上げ機能「ーー超入門」「今さら聞けない iPhone 超入門」「ボイスオーバーうんぬん」というようなことが読み上げますさらにオルト・コントロールをしながら右矢印キーをします説明三列視覚障害のある方の暮らしを支える生活情報サイト鍵をトイレ鍵とじさんサイトで「ボイスオーバーを設定するまでの手順が解説されていますまる。 説明されますもうう少しし見てみましょうかまょかあ慣れてしまうと別に気にならなくなってきますけども念のため一旦オルト・コントロールを押しながら左矢印キーで日付変更日付まで戻りますオルト・コントロールをしながら左矢印を2回となりますよねタイトルに別リンク変更日付1別 2013-10 マイナ、は、ッ、い、ト フルトコントロール下矢印キーを押します産業 2013-10-06 T15 コロン42コロン11プラス09コロン00フォルトコントロールを押しながら右矢印キーを押すとタイトル2列リンク第十三回 Web コンテンツにおける NVDA コマンドの応用的な操作コロン未読と広くリンク中点リスト要素へのジャンプと確認点ページの全文読みスラッシュ要素リストを使ったアウトライン表示 です前回の1 3回の内容ですね。ではもう一度オルト・コントロールキーを押しながら右矢印キーを押すと説明3列、Web、コンテンツを効率的に閲覧するための。NVDA コマンドについて代表的なものを紹介します特に後半で説明させていただいた要素リストの一覧表示やページ内容の全文読み上げは使えるようになると大変便利なコマンドです前半で説明させていただいた記録リンクや未読リンクの使い分けなどの web コンテンツのナビゲーションは応用的と言えます基本的なナビゲーションについては第11回と第12回を参照していただきよりスピーディーに操作できるようにしたい方は今回を参考にされてみてはいかがでしょうか はい。というような説明が表示されて読み上げます。テーブルのナビゲーションはこのくらいです。何らかのテーブルがありそうな時には、とりあえず、アルファベットの t を押すということと、テーブルに入った後に、セル間の関連性を把握しやすくするためには、Alt コントロールを押しながらの 上下左右矢印キーでナビゲートしていくということになります。ウェブコンテンツを検索したり閲覧するときに番組表を見たいとか時刻表を見たいとか慣れてくるとその目的でこの部分がテーブルのレイアウトになっているだろうという予測がつけられるようになってくるかと思います。そのようなときには ある程度、当たりをつけて T で飛んでいって、Alt キー、Ctrl キーを押しながらのテーブルナビゲーションで中を見ていくということになってくるのかなと思っています NV サポートのフロントページでは最新の更新情報が表レイアウトで構成されているということになりますでは次にホーム入力について説明します それでは一旦ここで Firefox を閉じたいと思います Firefox をキーボードショートカットキーで一発で閉じたい時にはコントロールキーを押しながら W となりますはい Firefox が閉じました改めて Firefox をスタートメニューから起動させたいと思います キーを押しますスタートメニュー検索ボックスエディットプログラムとファイルの検索空用スタートメニューここで FIRE と入れます FIRE ですね、はい、F を入れた段階で FIREFOX が候補に出てきましたので Enter ーキーを押します タスクバーアラート「このメッセージを閉じますボタンにのに Firefox が起動してスタートページが開き検索文字列が入れられる状態になっていますここでホームについてどういうものかを調べたいと思いますウィキペディアで検索してみましょうか ではまず日本語変換文字変換の状態にしてからカタカナでホームと入れますポポ調音むむカタカナふこ文字の調音カタカナムホームはいスペースキーを押しますスペースそれから、えー、複合検索と いう形にしますので、ウィキペディアと入れます。日本語を一旦オフにします。変換停止。ウィキペディア。W I K I P E D I A ですね。ウィキだけでも十分かと思いますが、入力が終わったらエンターキーを押します。 Mozilla Firefox。スタートページドキュメント。クリック可能。Times。この状態から見出しジャンプ機能を使って検索結果を確認します。検索ランドマーク5号。画像リンク5号。メインランドマーク検索結果見出しレベル2。ここからが検索結果となります。さらに見出しジャンプ機能を使って。 検索結果を確認していきますリスト10項目ホーム括弧ウェブ括弧とじマイナス Wikipedia 既読リンク見出しレベル3ホームウェブ Wikipedia という検索結果が1番目に表示されていますのでここでエンターキーを押しますドキュメントホーム括弧ウェブ括弧とじマイナス Wikipedia-ModzillaFirefox ホーム括弧ウェブ括弧とじマイナス Wikipedia、ドキュメント使用中ウィキペディアのページが開きましたので今回は全文読みをさせてみみましょう全文読みは前回第12回で行ったやり方でラップトップ配列の場合には NVDA と A ということになりますね。 では、読みみ上げさせてみたいいと思います。しばらく聞いてみてください見出しレベル1ホーム格好ウェブ括弧閉じ移動コロンリンク案内点リンク検索ホーム格好フォーム格好閉じ点入力フォームは点リンクウェブプログラミングの技術の一つ丸リンククライアントが情報を入力中点選択し点リンクウェブサーバなどのフォームを処理するエージェントへ提出するための機構であるる 他のリンクプログラムとの組み合わせが容易なことや転送方向性カッコインタラクティブカッコと違が求められる今日のリンクインターネットのニーズを十分に満たしていたため点、Web、プログラミングの技術の中でも非常に重要な存在となった丸リンク CGI プログラムやリンク PHP プログラムやリンク j a v a s r t にデータを渡して起動することに用いられることが多い丸リンク HTML やリンク XHTML では点フォーム 要素といくつかの種類の異なった機能を持つコントロール括弧部品括弧閉じによって構成される丸。はい一旦ここまでとしましょうかかなり技術的な内容が含まれていますが私たちが普段使う意味でのホームとは簡単に言うとホームページを通してホームページの制作者 の方にデータを送信するつまり何らかの情報を送りたい時に使われていることが多いです例えばホームページから問い合わせできるリンクが存在する場合にそのリンクをクリックしてその後に名前やメールアドレスそれから問い合わせの内容を記述して最後に「送信」というボタンを押すと 実際に相手のホームページ制作者の方に届くことがありますホームの操作については NVDA のみならず他のスクリーンリーダーでも豊富なコマンドが用意されておりしかもほとんどのスクリーンリーダーで共通のコマンド体系となっていることが多いですではその具体的なやり方を 行っていきたいと思います。NV サポート宛てに問い合わせをするというやり方をとりあえず試してみたいと思います。今、Wikipedia のページが開いていますけども、改めて NV サポートのページを開きたいと思います。一旦 Firefox の最初のページに戻ります。起動時の最初のページ、つまりホームに戻りたいときには、 オルトキーとホームキーでできます。f i r e f o x スタートページドキュメント。エディットオートコンプリート。クリオ。はい、ここで NV サポートと入力します。NV スペース SUPPORT。Enter、キーを押します。f i r e f o x スタートページドキュメント。クリック可能ここから。 検索結果のフロントページ NV サポートまでいきます検索ランドマンメインランドリスト7項目フロントページ M ラッシュ NV サポート既読リンク見出しレベル3エンターキーを押しますリンクススタートページマイナスススタートページドキュメント使用中 h t p n w v support documentosio2NV s u p ありますので今回はコントロールキーとエンドキーを使ってページジの最後にジャンプしたいいと思いますこれはインターネットにかかわらずコントロールキーとホームキーではページの先頭コントロールキーとエンドキーを使うとページの最後に移動することができるようになっています。 リスト5項目リンク plus shift plus three. サイトマップリンク plus shift plus zero. アクセシビリティリンクアクセシビリティリンお問い合わせコントロールキーとエンドキーを押すとこのように NV サポートのページでは読み上げますタブキーまたはシフトとタブキーを使ってお問い合わせのところまで移動して Enter ーキーを押しますちなみに ブラウザタブツールバータブコントロール。フロントページ M ラエムラシュ。NV support。タブ選択タクイチのイチ。Konoyoni, y o m の y a k e t a Tokiniwa。p ので行き過ぎたなという z r e t a s h i m a t i Masno de Ikisukitana, Toyu t o m ラッエムラシュ .NV s u p p o r t d o ト u m e n t a l l plus shift plus t h r e e All plus shift plus zero アクセシビリティリンクアクセシビリティオートプラスシフトプラスお問い合わせすでにこの状態でお問い合わせのリンクのところにフォーカスされているのですが読み上げがきちんと行われていないようです念のためにシフトキーを押しながらタブキーをもう一度押しますアクセシビリティリンクアクセシビリティオート f t p l フ s プラス o ではタブキーを押しますお問い合わせリンクを問い合わせ Alt +9 お問い合わせのリンクに確実にフォーカスできていますエンタ r キーを押します名そうするとお問い合わせのページに切り替わりますそして「指名」の入力の欄のところに自動的に フォーカスされて入力ができる状態になりましたこの入力ができる状態になったということが大切な概念となります NVDA ではフォーカスモードとブラウスモードという2種類のモードがありますフォーカスモードとブラウスモードの切り替えは NVDA キーを押しながらスペースキーとなります押しますこのような音が鳴ったりもう一度押すとカメラのシャッター音の音が鳴ったりします NVDA キーを押しながらスペースはこのフォーカスモードとブラウズモードの切り替えができるようになっており この音の場合にはブラウズモードこの音の場合にはフォーカスモードブラウズモードフォーカスモードが交互に切り替わるようになっています通常インターネットを閲覧するときまたはウェブコンテンツを参照するときには今までにやっているナビゲーションコマンド アルファベットの H や T やその他 NVDA コマンドを使ったナビゲーションができるようになっています。NVDA ではこのモードのことをブラウスモードと呼びます。もう一方フォーカスモードなんですが今回のようにホームで名前を入れたりメールアドレスを入力したり その他、ホームにおける各種操作を行うときに切り替える場合に用いられるモードです普段、私たちがインターネットまたはウェブコンテンツを参照する上では現在フォーカスされているコンテンツが入力できるところかそれともウェブをナビゲーションするところかを自動的に判断して切り替えます ただホーム入力の前後関係を知りたい時や入力をしながらナビゲーションも行いたい時などたびたびフォーカスモードとブラウズモードを手動で切り替える必要がありますこのような場合には NVDA とスペースで交互に切り替えながら操作していくことになるかと思います今は NV サポートの問い合わせのページに切り替わり 指名のところがフォーカスされて自動的にフォーカスモードになったわけですカメラのシャッター音が聞こえれば自動的にフォーカスモードになったよということが音でわかるようになっているわけですではテストとしてまず名前のところには「みその」と入れます「M-I-S-O-N-O 入力が終わったらタブキーを押します。メールエディットオートコンプリートクイオ。メールの入力欄に入力フォーカスが切り替わりましたのでメールアドレスを入力します。今回は NV サポートの問い合わせ用のメールアドレスを入れます。contact@nvsupport.org です。c o n t a c t at n v s u p p o r t p o d o r t 入力が終わったらタブキーをします「件名エディットオートコンプリート」くるよ「件名」と読み上げますここは「テスト」と入れましょうか「t e s t」はいタブキーをします「メッセージエディット複数勇気」 メッセージ複数行「複数行」と読み上げるときには文字通り複数の行にわたって内容を記入することができるということです今回はまず1行目には「ハローワールドと入力します HELLO スペース WORLD 簡単なく Enter キーを押します音は何も言いませんけども開業されていますもう一度 Enter キーを押しますここに This is a test mail と入力します This、e、スペース i s スペース a スペース T. E. S. T. スペース、M. A. I. L. P. で読む。エンターキーを押します。これでメッセージの本文の入力が終わりました。タブキーを押します。送るボタン。送るボタンですね。このボタンでエンターキーを押すと。直ちにこのメッセージの内容が N. V. サポートの方へ送信されます。 送信する前にこのホームについて確認をしますがここは3つの入力欄と1つのボタンがあることがすでにわかっていると思いますこの入力欄の方をインターネットなどのウェブにおける用語ではエディットボックスと言われますもう1つの送るのボタンについては文字通りボタンという風うに 表現されることが多くあります NVDA ではエディットボックスに対してはアルファベットの E で各エディットボックスにジャンプすることができるようになっておりまたボタンについてはアルファベットの B でジャンプすることができるようになっていますこれらのナビゲーションコマンドはこれまでのコマンドと同様に ブラウズモードにおいて有効ですしたがって全ての入力が終わってもう一度入力内容を確認したい時などにはブラウズモードに切り替えなければいけない場合がありますではブラウズモードに切り替えます NVDA キーを押しながらスペースを押します改めてコントロールキーとホームキーを押して ページの先頭へ移動しますリスト終了リンクページの先頭から順番にエディットボックスの内容を確認しますアルファエット E を押しますサイトを検索エディットサイトを検索 plus shift plus サイトを検索と読み上げる部分があります これは NV サポートのすべてのページで表示されているサイトの検索用のホーム入力フィールドとなりますさらに E を押しますクリック可能指名エディットオートコンプリートメソノはい指名ミソノと入力したところが読み上げますさらに E を押しますメールエディットオートコンプリート n ン s u p p o r t .org メール欄のところに contact-nvsupport.org と入力されていることがわかります。さらに e を押します。件名エディットとコンプリートテスト。懸命テストと読み上げています。テストという文字列が入力されていることがわかります。メッセージエディット複数行き。Hello World。メッセージ複数行と言ってから Hello World。 と読み上げますアルファベットの E でジャンプしていった時には1行目しか読まないようですさらに E を押すと次のエディィットフィールドがありませんここまでとなります一方送るボタンのようなボタンについてはアルファベットの B を使って次々とジャンプすることができるようになっていますでは この状態で B を押すとエディット終了を 送, るボタン送るボタンがありますさらに B を押すと次のボタンがありませんという風うに読み上げますこれらの E や B についてもブラウズモードにおけるナビゲーションコマンドと同様に単独ではページの上から下方向へシフトを組み合わせると逆方向への 探索を行いジャンプします見つからなければ見つからないというような読み上げを行いますでは今送るボタンのところにフォーカスされていますのでこの状態で Enter ーキーを押しますはいこれで NV サポーター手にはメールが送信されていると思いますそれではもう少し複雑な ホーーム入力のパターンをご紹介したいいと思います次に用いるホームページは「NHK 朝一番」のページの「お便り」のホーム入力から「メールを送る手前まで」行いたいと思いますでは一旦 Firefox のスタートページに戻りますのでオルトキーを押しながらホームキーを押します スタートページドキュメントそうすると Firefox のスタートページに切り替わりますここで検索キーワードを入力できる状態になっています NVDA はフォーカスモードへと自動的に切り替わっていますキーワード入力欄のところでまず NHK と入れます NHK ススススペペーーを押しますスペース。複合検索を実行しますのでここで「ラジオ」と入れます文字変換「ラ・ジオ」カタカナラジオ「ラジオ」さらにスペースを押して「スペース」「朝一番」と入力します「あ・さいち、ば、バ」「うん」「朝朝食の朝間数字の一順番の番」「エンターキーを押します」 朝一番。検索を実行します。エンターキーをさらに押します。スタートページ九年と。リスト九項目リンクプラス。一番目の検索結果に、おそらく N. H. K. 朝一番の番組。ホームページが開いていると思いますので。見出しジャンプ機能を使って。そこまで行ったら。 エンターキーをします。リスト終了検索ランドマーク5号画像リンク5号ホームへ見出しレベル1メインランドマーク検索結果見出しリスト7項目 NHKBR ラジオ朝1番大括弧ラジオ第1大括弧と時期読リンク見出しレベル 3NHKBR ーーラジオ朝1番大括弧ラジオ第1大括弧と時マイナス m o z i l l a f i r e f o x n h k b r ラジオアーサー番、大括弧ラジオ第一大括弧当時ドキュメント。リンク画像、NHK、オンライン。はい、NHK の最初版のページになりました。先にやり方を説明すると、このホームページでお便りを送る場合には、お便りのリンクを探すことになります。リンクを辿っていく場合には、タブキーを押していく場合と、前回で説明させていただいた、 アルファベットの K を使う方法もありますではまずタブキーを使ってリンクをたどっていきたいと思いますタブキーを押します、R1NHK、ラジオ第一画像リンクさらにタブキーを押します何も読み上げませんもう一度タブキーを押すと やはり読み上げができません実はこのページはいくつかのオブジェクトやフレームが埋め込まれているようですこのような場合 NVDA ではタブキーを押していってもリンクをたどっていくことができないようですこのような場合にはタブキーではなく アルファベットの K を使うことが効果的ですでは K を押します Capital I. フレームリスト14項目10月なの日リンクはい、フレームの中に入ってフレームの中のリンクまで飛んでいっているようですでは K を押していきます10月8日リンク 10月9日リンク10月10日リンク10月11日リンク10月12日リンクをそれぞれぞ見ているようです、ね、10月13日リンク10月14日リンク10月15日リンク10月16日リンク10日17日リンク10月18日リンク 10 月, 19日リンク10月20日リンクリスト終了 Capital I フレーム終了朝1ウォッチおすすめ簡単フリンク RED 画像おそらく日付が書かれているところがフレームとして埋め込まれていて今この時点でフレームが終了しているということが NVDA の読み上げで分かります続けて K を押していきます 番組紹介キャスター紹介リンク、画ララジオアサ番ブログリンク、画像。HTPS コーンス HK.Or.JP スラッシュ、ア a スラッシ HTML。キ読リンク、画像 NHK。ネットラジオラジルクロボシラジルリンク、画像お便りアンドメールを集中簡単、吹き読リンク、画像はい。 k を押していったことでお便りのリンクまでたどり着くことができました今読み上げ内容を聞いているとここが画像にもなっているようですねリンクと画像両方が使われているかもしれませんもしかするとアルファベットの G でも見つけることができるかもしれないです試してみましょうか一旦コントロールと ホームキーでページの先頭へ戻りますリンク画像 NHK オンラインここからアルファベットの G を押していきますカラ画像 R1NHK ラジオ第一画像リンクカラ画像朝一ウォッチを進め簡単フリンク番組紹介キャスター紹介リンク ラ, ラジオ朝一番ブログリンク r e h t t p s w w w n h k o r j p r a s o f o r m h t m l 既読リンク r e c n h k ネットラジオラジル黒星ラジルリンク rect お便りメール募集中簡単不き読テーブル一行四列のテーブル一行二列 nhk ネットクラブ画像リンク三列ラジオ第一携帯サイト二次元バーコードの読み取り機能四列ステラムク二重鍵 NH 三列ラジオ四列ステラムク二重鍵 N G、だけではちょっとりあえずはこのページでは K で見つけるということが最適ではなかろうかと思いますではお便りのところまで戻りたいと思います「番組を NHR1 周波数テーブル1行」 2列 NHK テーブル終了季節のいのおいしい日著者に健康ライフビジネス版おたより NHK おたよりメール募集中簡単吹き読りリンク、RAT、画像ここで Enter キーをします NHK a r ラジオ朝一番大括校ラジオ第一大括校閉じたて線メールフォームドキュメントリンク画像 NHK オンンラインでは今回は 練習ですのでこのページを全文読みさせてみたいと思いますラップトップ配列の全文読みは NVDA キをしながらの A ですね全文読みのやり方については前の回で説明していますのでそちらを参照してください全文読みを行いますリンク画像 NHK オンンライン画像第りリンク画像ラジオセンターオンライン画像第り鍵ラジオ朝一番鍵閉じ既読リンク画像ラジオ朝一番画像を頼りメール募集中画像鍵屋の頃のホーク鍵閉じ画像鍵落合い稽古の絵本の時間鍵閉じ画像鍵音に会いたい鍵閉じ心に残る音のエピソード小なり小なり小なり宛先大なり大なり大なり郵便1 5 0 8 0 0 1 n h k ラジオセンター朝1番、鍵〇〇〇鍵閉じかかりまたは、点火器のフォームに、書き込み鍵送信鍵閉じを押してください丸。画像メールフォーム。テーブル9行2列のテーブル1行1列を頼りのテーマを選択してください丸。2行2列ラジオボタンチェックなしを復興へのメッセージ。3行1列2列ラジオボタンチェックなし月曜波線金曜の朝1番かかり。4行1列2列ラジオボタンチェックなし土曜な天日曜の朝1番かかり。 5行1列に別ラジオボタンチェックなし鍵屋の頃のフォークが聞きたい鍵閉じ。6行1列に別ラジオボタンチェックなし鍵屋合屋稽古の絵本の時間鍵閉じ。7行1列に別ラジオボタンチェックなし鍵屋特集鍵閉じ。8行1列に別ラジオボタンチェックなし鍵屋とに会いたい鍵閉じ心に残る音のエピソード。9行1列に別ラジオボタンチェックその他テーブル終了。お便り。エディット複数行エディット終了。括弧400文字以内でお願いします丸カッコ閉じ。 黒星写真、格好頼りにまつわるお写真など、格好閉じボタン参照ドットドットドットファイルが選択されていません丸。米印送信できるファイルサイズは2。Capital M。までです丸。JPEG。10。GIF。10。BMP。以外は送信できません丸また、点1回に送信できるファイルは1個です丸。振り仮名。エディットオートコンプリート。お名前。エディットオートコンプリート。メールアドレス。エディットオートコンプリート。電話番号。エディットオートコンプリート。選択してください。 コンボボックスクローズ年齢コンボボックスクローズ性別コンボボックスクローズ都道府県ボタンリセットボタン送信黒丸いただいたお便りを放送でご紹介することをお約束するものではありません丸マルこのホームページで収集した情報カッメールアドレス点電話番号以外カッ閉じの内容や集計結果は点事前にあなたに断ることなく点 NHK による国内での放送中点再放送カッリメイク含むカッ閉じ点 NHK による国際放送中展海外発信展。NHK。の事業での使用括弧広報活動展番組コンクールなどへの出品展イベント中展公開ライブラリー展ホームページ括弧優勝中展無償を問わず括弧閉じ括弧閉じ点。NHK。以外への提供括弧国内。CATV。 海外放送事業者などへの提供点ビデオまたは音声商品化庭映像中店音声素材としての提供点出版店ホームページ確と時に利用される場合があります○ 丸, 黒丸送っていただいたメッセージのデータはご返却できませんのであしからずご了解ください、ま、はい長文でしかも全文を聞いただけでは何を言ってるやらさっぱりわからなかったかもしれません これは仕方ないかなと思います私も初めて聞いたら何を言ってるかがわからないのかなと思ったりもしますこのホームの大枠を説明すると入力できるものがあったり選ぶところがあったり様々です例えば NHK の 朝一番の番組の中のコーナーがそれぞれあるようなんですけどもその投稿先のコーナーを選ぶためのラジオボタンがあったり個人情報として名前や振り仮名 E メールアドレス電話番号などを入力する欄がありますさらに年齢を選択する コンボボックスもありますまた番組に対して写真を添付することもできるようになっているようです。あとは投稿内容の本文と送信ボタンがあるようです。このようなフォームはどのように理解していったらよいかというと基本は1行ずつ 上または下矢印キーで読み進めていくのがベターではないかと思いますそれに加えて NVDA の Web ナビゲーションのコマンドを使いこなすことも大切ではないかと思います例えばこのホームにおいては最初の 投稿先のコーナーを選ぶところはラジオボタンなんですけどもラジオボタンを見つける場合はアルファベットの R ですでは一旦コントロールキーとホームキーでページの先頭へ戻ってからリンク画像、NHK、オンラインアルファベットの R を押しますテーブル9行二列のテーブル2行二列ラジオボタンチェックなしテーブルといって ラジオチェックなしと言ってます。ただ、どの項目のラジオボタンなのかはわかりません。このような場合には、大体の場合、ラジオチェックなしの前後を上または下矢印キーで確認するとわかります。上矢印キーを押すと、1列。もう一度上矢印キーを押すと、 一行頼りのテーマを選択してくださいまるお頼りのテーマを選択してくださいということが書いてありますねここが表のような枠組みになっているということのようですでは下矢印キーを押していって確認します二行二列ラジオボタンチェックなしを復興へのメッセージはい先ほどのラジオチェックなしの 部分は復興へのお便りということがわかります。このラジオボタンにチェックを入れたいときはスペースキーを押します。チェック、さらに下矢印キーを押していきます。三行一列。二列ラジオボタンチェックなし月曜波線金曜の朝一番係。月曜から金曜の朝一番係。とか、さらに下矢印キーで。四行一列。 列ラジオボタンチェックなし土曜日曜の朝一番係土曜日曜の朝一番係のラジオボタンさらに下矢印聞いて降りていきます5行1列2列ラジオボタンチェックな し, かか曜曜やクなし鍵屋の頃のフォークが聞きたい鍵閉じとか6行1列2列ラジオボタンチェックなし鍵をチこアのフォの絵本の時間鍵閉じとか7行1列 2列ラジオボタンチェックなし鍵を頼り特集鍵閉じ。とか8行1列2列ラジオボタンチェックなし鍵音に会いたい鍵閉じ心に残る音のエピソード。とか9行1列2列ラジオボタンチェックなしその他テーブル終了を頼りはいここまでがラジオボタンの選択肢ですね。 ラジオボタンは複数の選択肢からどれか一つを選ぶ時によく用いられていますここではどこに投稿するかを複数の選択肢から一つを選ぶという形で作られていますしかもここがテーブルのレイアウトになっていることが分かりますねオルト・コントロールを押しながら上下左右キーでも内容を確認することができそうです ここでは省略します複数あるうちの1個を選択するのでこの中で該当する投稿先があればスペースキーでチェックマークをつけるということになりますではさらに下矢印キーで次の項目を確認してみたいと思いますエディット複数はい「エディット複数行」と言いますね改めて上矢印キーで戻ると エディット終了お頼り。お便りと読み上げます。また下矢印キーを押すとエディット複数行キー。エディット複数行と読み上げます。ここが実際の投稿内容になると思われます。例えばここでエンターキーを押すと入力できる状態、つまり NVDA はフォーカス元に変わります。 ここでテスト投稿ですと入力してみましょうか。文字変換テストとうごうテスト丸カタカナテスト投げる投手の投げ元用紙のこうひらがなです全角丸テスト投稿です丸はいフォーカスモードのまま次へ進むこともタブキーを押せば次の項目に。 進むこともできますが念のためフォーカスモードを抜けてブラウズモードに切り替えますこの状態で下矢印キーで降りていきますエディット終了空カッコ400文字以内でお願いします閉じ。はい先ほどのお便りの内容は400字以内で書いてくださいという注意書きですねさらに降りていきます空 黒星写真、格好頼りにまつわるお写真などを書くこと、格好閉じはい、写真が添付できるようです。ボタン参照ドットドットドットボタンで参照して、手元にある写真をアップロードすることができるようになっているようです。ファイルが選択されていません、○。空行米印送信できるファイルサイズは2。M。までです、○。JPEG。j i f BMP。 以外は送信また点1回に送信できるファイルは1個ですまる空業フリガナ次はふりがなですねエディットトト。オーーコンプリートここも Enter キーを押すと入力ができる状態になります今回は省略します下矢印キーを押しますお名前はい次が名前ですね下矢印キーを押すと エディットトトオーーコンプリート同じように Enter ーキーを押すと NVDA がフォーカスモードに変わりますメールアドレス次はメールアドレスですねエディットトトオーーコンプリ先ほどと同じです省略します電話番号エディットオートコンプリートはいさらに下りていくと次は電話番号となりますここも省略します選択してください 下矢印キーで下りていくと次は「選択してください」という項目が出てきました下矢印キーを押しますコンボボックスクスローズ年齢と性別と都道府県をそれぞれ選ぶようになっているようですねではここで Enter キーを押してみましょうはいフォーカスモードに変わりました そこでフォーカスモードになった状態で上下矢印キーで選ぶことができます下矢印キーを押します10代10代20代20代30代30代40代50代のように選ぶことができます続けてこのままタブキーを押すと性別を選択できると思いますのでタブキーを押します コンボボックス性別クローズコンボボックス性別クローズ下矢印キーを押すと男男。もう一度押すと女選択できるのはこれだけですかねはい上矢印キーを押すと男と戻りますではさらに都道府県を選べるようになっていますので タブキーを押しますコンボボックス都道府県クローズはい都道府県を選べます同じく上下矢印キーで選べます北海道青森県岩手県宮城県秋田県上矢印キーを押すと宮城県岩手県青森県北海道という風うになりますではフォーカスモードを抜けますので n v d キーとスペースキーを押します ちょっと上矢印キーで戻っていくとコンボボックスクローズ50代コンボボックスクローズ男コンボボックスクローズ北海道というように先ほど選択したコンボボックスがそれぞれ選択されていることがわかりますねはいでは下矢印キーを押すと空用ボタンリセットボタン送信あとはリセットボタンと送信ボタンがあります リセットボタンは全ての内容を消去して最初から書き直すまたやり直す場合に使われますよくホーム入力ではリセットボタンが存在していることがありますね送信ボタンを押すとこの内容が NHK の番組宛てに送信されるのではないかと思いますそれぞれ先ほどの NVDA のナビゲーションコマンドの アルファベットの B を使う手もありますしタブキーで送信まで行って Enter ーキーを押すというやり方もあると思います今回は番組には送信しませんので行いませんホーム入力については以上となります Firefox を終了します Ctrl キーを押しながら W または Alt キーを押しながら F4 を行います ホーム入力については、それぞれの要素に対応付けられたアルファベットが用意されています。これらのキーを使いこなせると、ホーム入力においてはかなり効率的に、または効果的にホーム入力ができるようになるのではないかと思います。後半の方で説明した NHK のホーム入力は、 複雑なように思えたかもしれませんが、実はこのぐらいの内容は比較的よく見かけるものです。複雑なものになると、アンケートで複数の選択肢やチェックボックスがあったり、ラジオボタンがあったり、入力する欄があったりと、50項目ぐらいを一つずつ確認していく必要が 出てくる場合もありますそのようなアンケートの場合には回答するのが本当に大変なことがあります普段どのようにインターネットを使うかによりますがこのホーム入力については必要に応じて使っていくと良いのかもしれません参考になさっていただけたらと思います 今回は前半ではテーブルのナビゲーションを説明し後半ではホーム入力のやり方について説明してきましたこれらの NVDA の Web コンテンツにおけるナビゲーションができるようになるとかなり効率的にインターネットの閲覧ができるようになるのではないかと思います以上で NVDA 実践講座第14回テーブルナビゲーションとホーム入力の仕方それからフォーカスモードとブラウスモードの切り替え方について終わりますそれではまた次回をお楽しみにさようなら